が収録されている。お互いを知り尽くした今だからこそ語ることができる、それぞれの魅力や個性。メンバーが自分にとってどんな存在かを改めて聞いてみました。長瀬二24。メンバーは自分にとってどんな存在魅力やかっこいいところを教えて。岸優太二27。矢印。一緒にそばを食べたい相手。 騎士さんにしかできないリーダー像を見せてもらったと思います。長瀬以下どう平野耀、二26、矢印、戦友みたいな存在。ずっと楽しそうに真ん中にいてくれて、感謝しかないです。神宮寺雄太、25、矢印、ガリガリ友達、章。最近はジンが鍛え始めちゃったけど、少し前までシルエットが全く同じでした。 橋山、24、矢印、のみ友達。二人で飲みに行くのが定例会みたいになってます。話す内容は普段と変わらないけど、小。女性自身2023年5月9日5月16日合併後。脱退を前に、残る二人がたくさんメンバーの話してくれてるなぁと。大好きなんだなって思う。二人にはまだ離れるにはそうすぎたんだろうな。 でも、まだ若い5人が、自らの人生の決断することの勇気を、それぞれが経験したことは、この先にむちゃくちゃ大きい何かを得たのだろうなと思う。大きく現状を変える勇気は、相当なものだから、と思う。く君も、蓮君のことを、誇りに思う、と、以前雑誌のインタビューで言ってましたよね。 お互いのことを褒め合う関係がすごく素敵だし、そんな気持ちが視聴者にも伝わるから、たくさんの人がファンになったのかなって思います。これからも5人仲良くしてね。みんなのことずっと応援してるから。本当に。キンプリに塩く君がいなかったらここまで来れなかったのは事実だよね。キング時代から2人で切磋琢磨して気づいてきたその時代をどうか忘れないでいてほしい。 デビュー前、レン君は何でも器用にこなす紫陽君に嫉妬して避けていた時期があったと。潮君はかなり戸惑ったと。それを乗り越えた二人の絆はきっと本物で今後楽しみしかなかった。 嵐の章淳もそうで、反抗期、蓮くんと内容は違うけど、を経て大人になった松淳とそれを受け入れた翔くんの懐の深さが嵐5人の柔らかい雰囲気となり国民的へとつながった。金プリ5人のあの雰囲気の良さは、見る人を癒やして笑顔にしてくれるものだったのに本当に残念です。 く君のカリスマ性ってすごいと思うし、岸く君の人柄、ジン君の優しさは画面から溢れ出てて、もうすぐ5人がいなくなるなんて、喪失感が半端ないと思うけど、アマ君、レン君の努力と成長を見られることがこれからの楽しみです。金プリを残してくれて感謝します。男の子は悲しみを乗り越えて、さらに素敵になっていくと思う。 これからも5人が幸せでありますように、おのおのの活躍を見守ります。長瀬くんにとっては、騎士くんはリーダーとして尊敬平野くんは共に生きた戦友神宮寺くんはガリガリくんを共にした。高橋くんはのみ仲間こんな思い素敵ですねずっと共で絆を深め合う仲間であってほしいです。平野潮くんが相手のキング・アンドプスだと思うから寂しい。